茨城県石岡市養鶏業を営んでいる田中さん一家は。やさとはんだ自然卵という無投薬平飼い有精卵の卵を販売しています。こうした養鶏業を中心に、田中さんは循環可能な自給自足型生活を実践し。過剰に生産と消費に偏った現代社会に警鐘を鳴らし続けています。自給自足の一環として。 かつそのの循環型の生活がしたいいと思っているのでそれでジンプ人ニ尿を発酵させて畑に施肥してそれで畑から人間の食べる作物を取ってそ れ, それプラスうちではニワトリを飼っているのであと鶏ふんを鶏舎から畑に入れて施肥してそれで畑から草とか野菜のくずを持ってきてニワトリにあげてます。 常にこう循環するようなサイクルをやっていますので、あの、永久ループですで。今の生活、都市部の生活の人っていうのは、循環がなくて全部一方通行になっています。例えば、何か食べます。糞尿で出ます。下水場で流します。下水場で処理してまた流します。で一方通行なんですね。必ずゴミが出る。で食べ物も一緒ですねで。そういうような形ではなくて、 あのー、永久的に続くループをこう作る生活を畑上の方が太陽熱温付きで下のが太陽光 発, あの発電機なんですけどパネルが載っていてそれで、あのー、自分のところで電気を発電してそれとあと、あのー、蓄電池 あの発電したものをちょっと貯めといて夜使うという形にしてあるんですねそれで電気の自給も、まあ、ある程度してるんですけどそれとあとあの、まあ、電気に付随してうちはあの水道が来てないんですよで浅トと何ですか井戸を掘ってあってその水も電気のポンプで汲み上げてるんですね。で排水に対してててもあの浸透式って言っ言 あの地面にに染み込むようななシステムになっています、まあ、当然ながらあの、まあ、地下水にまた帰っていってその地下水にまた組み合わせて飲むのであの化学物質 の, そ の, その合成洗剤とかそういったものは使わないように生活してます。とにかくニワトリのために経営者の構造もいろいろ工夫して考えて作ってきましたしあとそのニワトリが どうしたら幸せかなっていうことを考えて常に鶏の気持ちになって自分でもケースの中に入って鶏になってここで安心して暮らせるかなあとはその産卵箱の中に自分が入ってここで安心して産卵できるかなって自分がちょっと鶏になってその場にちゃんと体験して鶏になって そういうことを実際にやってみてあ、これでいけるっていうふうに思ったからそういうふうに飼うようにしていますこれはあの鶏の重さで田中さんは年老いた鶏を自分で締めて肉を食す命の学習会を定期的に開催していますいただきますそしてごちそうさまの意味を改めて多くの人に問い直してほしいという思いがそこにはあるそうですはい あの、何回も何回もそれやってるとかわいそう、ね、可哀想になってしまうん、感じで、押しながら、こういう感じで。はい。うん、なるべく一回でやってあげてね。はい。はい、どうぞ。はい。<笑>あー切れてない。うん、それさえけども、切れてない、ね。はい。皮、皮しか切れてない。あ、切っましたか。あ、切れた切れた。はい あのー、生きるっていうのはあの他の命を殺して食べるというそこなのでそこがもともとの本当の本質だと思っているのでそこが抜け落ちてるんじゃないのかなっていうふうにすごく思っています。 オッケー、うまーく取るとおぉーここで切っちゃって、果がはい、うん、ー食べましょー す,、はい、い, たーすいただきますいただきますというのはあの命をいただきますという意味で 生きてているるものを殺して食べるっていうことですねでごちそうさまの意味はその食材をまず作って流通して販売してで料理を作ってくれた人がいて大勢の人が駆けずり回って一生懸命やった結果が目の前の食事になってそれを食べてその人たちに対する感 謝, のめ感謝の気持ちを込めてごちそうさまこのコンテナに入っている野菜なんですけど。 これはもう、あの、塔が立っちゃった野菜くずなんですけどもね、これは、あの、くずが雪のりやってる方がいて、でうちの卵の腹、要するに、いびつとか割れてるやつと交換しているんですよ。で、あの、卵があるからって言って電話して、野菜があるからって、ね、電話来て、 それでいつもこうやり取りしてニワトリの餌とか人間の食べ物として野菜を交換しています。自給自足というのは私一人だとまあ 100% 完全にはできるわけではないので、できればあのうちの近くにあの何世帯かこう自給自足 みたたいいいな生活をしっっってててう人が入ってもらって例えば私は鶏中心 A さんが畑中心 B さんが田んぼ中心 C さんが果樹中心とかあのいろんな分野の人がこう周りにこう入ってもらってそれでその中であの物々交換とか物労交換とか老老交換と か, 牢牢換とか あ, のあんまりお金お金ではなくて損得だけではなくてお互いに助け合えるような生活体 を作っていきたいなっていうのがそ、ま将来の夢ですねその実家の母ちゃんがあのみんなそれぞれもうこのこの仕事だけやったらみんなまちまちで遊びに行ってたね兄貴も遊びに行って私ももちろん遊びに行くだったけど母ちゃん一人だけみんながいなくなった後にまだ田んぼ片付けてたんだよその姿見たときになんてことってすごく思ったねそれからなんか 食べる食べれるってことは作ってる、はい、作るってことは安全そういうのが全部こうつながっていったの子供の時から母ちゃんたちが作ってくれたものを食べてきてで今自分が今ここにあってって言ったら。 なんかこう自分の食べるものぐらい自分で作れるようになっていかなくちゃあ先に進んでいかないんじゃないかなっ て, どんかでも 思, って思えたので、ね、その母ちゃんの背中見た時にあのこのままその環境破壊温暖化とかその他諸々のいろんな問題があってこのまま進んでいくと人間が住めななないいいようなあの環境になっていくと思いますそうなった時に皆さんどういうふうに今後思って あの生活しているのか、生活していこうとしているのかっていうのは疑問にはならないんですけど、私はあのそういうことに対して、どうしてもやっぱり環境破壊とかっていうのをこう見て感じてだともう忍びなく思ってしまう養鶏を中心とした循環型の生活は、田中さんの選び取った一つの選択肢です。 自然環境破壊や経済破綻、戦争などといった危機を考えたとき、こうした生活から学べる大切なことがきっと多くあるのではないでしょうか。ごちそうさまでした。ごちそうでした。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。